の機関車は力も弱くまどろっこいとあってアメリカ軍が取り寄せたディーゼルエンジンの機関車50両の他車を軽く引っ張るというさすがは科学の国の作品ですこれはまた時代がかった五隠居機関車26年の製造東海道線藤枝から御前崎まで今もなお規則延々としながら鉄構を走っていますさあどちらが速いか 都会では冬を迎えて燃料がなく機関車の燃えがちの中からおかみさんたちは石炭を拾い出しています去年はまだ繊細の焼け残りの材木がありましたが今年はそれもないのでいよいよ並木が狙われています並木も次第次第に枝がなくなりましたやがて根ことに姿を消す方が先か木炭の配給の方が先かいずれにしてもお正月はもうすぐです という風変わりな機関車ができました後ろ向きの機関車で煙に悩まされていた機関手さんもこれで大助かり今年に入って初めての大雪が1月4日の夕刻から裏日本一帯を襲い至る所で電話線がめちゃくちゃになりました ・・列車も方々で立ち往生5日には北陸線牛ノ駅付近で上野行き612列車が転覆する騒ぎまで起こりました毎年繰り返されるこの被害にそれでも国鉄従業員たちは。 連日徹夜で寒風のうちを電話線の復旧や除雪作業に頑張っています。 日本鉄道に1月15日から特急花嫁電車が現れましたお化粧から人気島品田花嫁衣装の着付けまで一切をスピードサービスさて花嫁さんは一路特急で式場へ、うん でな一水は開以来初めて伊勢神宮でで結婚式です森岡岩手山の見えるその森岡から釜石へ伸びている山田線は昨年9月のアイオン台風で5 0キロが被害を受けそれから5か月というものまだ汽車が通いません。 主な鉄橋32箇所のうち23箇所が落ちたとあっては直すにしても生半可なことでは間に合わず頭痛鉢巻きです置き去りになった港宮古の駅には 盛岡へ引き返せないので機関車が8台も援護したままですおかげで運べない材木が山のよう原体では家を流された鉄道会社の人たちが背に腹は変えられず機関車もついたまま立ち往生の汽車をねじろに これももう5か月担当者の中を器用にこなして住み着いてしまいました汽車ポッポのお家は子供にこそは喜ばれたでしょうがとうとうお正月が来てしまいさて山田線に汽車が走るのはいつのことでしょうか 28日、四国の高松宇野間に鉄道連絡船が開通しました列車をそのまま船の中へ積み込んでしまうわけです<音楽>客車もそのまま積み込み二等車は安楽車と名付けて船の旅を楽しませる仕掛けです 列車のない村々を巡って新両列車が走ることになりました。これは四国のお話で四国鉄道局が手を絞ってこしらえたレントゲン室まである車です。遠い山奥では村の人たちは大喜びで見てもらいに来ます。 施設がもっと増えれば農村の医療に大きな役割を果たすことになるでしょう19名各種からタウンを発した国伝総議は6月10日初発からついにストライキに発展東神奈川中野蒲田などでは付近の老組も と支持を決議して応援に参加東京駅の煙突ではふと反対を叫ぶ遠山充門下という学生も現れました一方都内各所ではバスや都電が大混雑 長野駅では臨時列車に乗り込んだ公安員を不法だとこれを引き下ろすという騒ぎが起こりました。 10日11日両日東神奈川では地区各老組とともについに人民電車を運転この行政の急迫に組合本部も連日緊張しかし11日午前11時再び総司令部から出頭中止の命令が出され同日午後深日ぶりに電車は一応平常運転に帰りました 解決のため団体交渉は始められ当局側下山総裁組合側鈴木副委員長以下数字にわたって交渉しかし増田官房長官は政府の強硬態度を表明しました女性主義の対策その他についてはですね、これはすでに国会が議決したんですが我々は万難を始しることは時間で 4月1日以来運輸省で大谷運輸大臣ら当局側と国鉄労働組合が会見12万名に上る国鉄の人員整理案を示し事態が緊迫を続けていた折も折5日当の下山国鉄総裁が突如行方不明となりました 茂山市は同日朝自動車で自宅から千代田銀行を回って三越本店に入ったまま消息を絶ち車だけが謎を包んで残っていました急報を受けた警視庁では直ちに大西運転士の出頭を求めて取り調べを開始 平銀毒殺事件以来の堀崎捜査第一課長も捜査に乗り出しました通知を受けた大田区の下山邸では家族や佳子夫人も下山市の写真を手に不安に包まれています 午前6日午前1時20分ごろ常磐線綾瀬駅付近に下山市の歴史帯を発見貨物列車に引かれたため全身はバラバラに飛び散り折りらの雨の中に現場は生産を極めています一方平駅では 下山市を引いたた車の検証が行われましたその貨車には引きちぎれた衣類や肉片が絡みついていましたこの下山市の謎の死は6日午後7時解剖の結果について堀崎捜査課長は次のように語りましたこちらのあれだけはねこの解剖によってだねえ佐々額の佐額のね、はい えー、疑いは濃くなったがそのあと断定することはできない国鉄の人員整理は7月5日いよいよ第一次の解雇通告が出され東京・田町電車区では区長を取り巻いて緊張した空気を見せました郡山では組合員が家族たちも呼んで国鉄の後輩ぶりを訴えています また福島管理部では組合員やその家族が集まり首切り絶対反対を叫びました名古屋では6月30日家族が鹿間名鉄局長に解雇しないでほしいと訴えました折から下山総裁の残死事件が起こりましたが 整理方針は変えないと、官房政府はり7月15日夜9時20分頃過去に入っていた電車が突如走り出し駅構内を突き破って人下に激突死傷者24名を出すというまたも奇怪な事件が中央線三鷹駅に起こりました。 ピアが開ければ、現場は惨憺たるあり様です。この事件は自から各方面に大きな衝撃を与え現場には直ちに下山事件にも関係した馬場自責検事らが急行問題の運転台などを検証しました機体の収容は困難を極めています 総理者として山本久一氏とともに逮捕状を脅されていた元三鷹電車区分解執行委員長飯田七蔵氏は次のように語りました全然覚えがないんだよもう新聞の報道なんかにて実は腹立ってるんだよそれで、ね、あのアリバイがある、うんね、あそこね高層さんそこでね友達集まって買い物やってったわけだそこでねものすごい音をしてたね火花出たわけだよそれじゃ大変だったわけで僕らもやっぱり電車区んだからね 言ってみたわけななんんだ、だあの感じなんだ こ, の こ, なんだこの直後飯田山本漁師は逮捕状の理由について捜査本部と会見することになり20日には菅三別議長唐沢共産党第二所ら一行も現地で事件の真相調査を開始しました一方先頭田捜査本部長は漁師の逮捕について次のように語りました二人で、ね、やられたというふうに解釈しておです その点は、えーま、現在の段階では申し上げられません21日までのところまだ真犯人の目星はつかずその事件もまたもや複雑な様相を呈してきました8月17日創業東北線金谷川松川間で青森発上り412列車が脱線転覆し 者の下敷きになって乗務員3名が即死負傷者5名を出すという事件が起こりました現場ではレールを止めておく犬釘が25本も抜かれていたことが分かり さきの三鷹事件がようやく複雑な様相を示してきた折からまたも悪質な列車妨害事件として早くも福島地検と国家警察は金谷川に捜査本部を設けて活動を開始しましたこれについて増田官房長官は次のように語りました正直かどうか分かりません要するに犯罪であると鉄道妨害は犯罪であるということが極めて明いなんですああ Uh, そううい犯罪捜査をしい犯人を検討中とい上野動物園の人気を集めるお猿電車2匹の子猿がまずお座りのお稽古です運転免許を持っているお姉さんのちいちゃんはハンドルを握りながらも四方八方に気を配って得意の安全運転です 川から深川にかけて11月17日から鉄道のダイヤを狂わせるほどの大雪となりました子供は大喜びですが草国はこれから来年3月ごろまで雪で大変です北海道の大雪道。 ここでは今雪の研究で名高い北海道大学の中谷浮一郎博士の一校が雪で作った研究室の中で雪の結晶の研究を続けています今度の研究では合成地震によって雪の結晶をそのままの形で残し雪の化石レプリカの作成に成功しました研究中の中谷博士 プリカですこうして研究は1月28日から2週間続けられました次は新潟大雪のため列車脱線もっともこれは模型の機関車ですから心配はありませんが鉄道雪害研究所の古川さんは この模型で、かつての新越線、田口関山間の列車転覆の原因などを明らかにしました。<音声>乏しい中で、こうして科学者たちは自然の脅威と戦っています。 25日午前1時ごろ香川県鴻神島南方の海上で宇野高松艦の連絡船が衝突し春丸は瞬く間に沈没乗組員7名が行方不明になり沈没現場では死体捜査が続けられています 置いた27日午後11時ごろ東海道線桜橋駅付近で進行中の上り貨物列車が脱線前から4両目以下24台の車両はめちゃめちゃに折り重なって転覆幸い死傷者はありませんでしたが原因としてレールや枕木の傷んでいたことと車両編成の不備などが挙げられていますこのため上下線とも普通清水駅はたまった旅客で大混雑 相次ぐ事故に安全な骨折としての整備が望まれています6月24日午後5時ごろ中央線竹波大井間で貨物列車が脱線機関車と貨車13台は左右に残る10台は折り重なって転送 大破しましたが幸い視聴者はありませんでした観光都市の表玄関国鉄京都駅11月18日午前4時半ごろ本館2階から出荷火の周りは意外に早く1200坪をひと鍋にして7時半ごろようやく鎮火しましたが 大阪管理局では損害約10億と言っています原因はアイロンの不始末からだそうです心配された出殺室の大金庫の扉は5日目の22日に開かれましたが中身250万円余りは全部無事でした 4月24日午後1時40分頃横浜桜木町駅を目の前にして京浜線下り電車が乗客もろとも一瞬にして燃え上がるという大惨事が起きました修理中のこの架線がパンタグラフに巻きついて火を吹いたためであっという間に2車両を焼き死者105名重軽傷者55名現場は目を三反たる有様です惨事を起こした問題の六三型電車はドアが開かず 三段窓で出られなかったと言われ一方乗務員や交付の措置も問題になっています猛火の中からやっと脱出した負傷者の一人が恐怖の瞬間を語りましたそうですね突然その猛烈な音とともに火がもう火は一回にもういにいったもんですからとにかく逃げ場もなくてもう窓を破って結局。 逃げては泣きます。だけども踏んだ人も相当いるんじゃないかと。自分は思うんですけどね。一夜明けた現場には多くの遺族が駆けつけ、肉親の変わり果てた姿を見つけては悲しみの涙に暮れていました。 について加賀山国鉄総裁は次のよ誠 に, に残念な大きな事故を起こして、多数の方を死傷され、遭難された方やその家族に対しては、なんとお詫びしていた、私、申もう言葉もないくらい国鉄では、とりあえず非常の場合のドアの開け方を教えています。 ししかしもっと一般大衆のために根本的な対策を地球に講ずべきでありましょう5月7日桜木町駅惨事の現場では国鉄従業員が犠牲者の冥福を祈り鶴見の掃除時では600名の遺族が集まりしめやかに追悼法要が行われました加山総裁弔辞を述べ 親を失い夫や妻を失った人々は涙を新たにしました一方国鉄では六三型車両の改造を急ぎドアを開ける非常コックが内と外につけられ車両の間には通路ができましたが問題の三段窓は当分このまま。 あれから半月でどうやら2両完成しました愛知県豊川市で行われたこの実験人間の代わりにモルモットやウサギを用意しますスイッチが入りましたみるみる火の手は広がり桜木町の惨事の凄まじさを忍ばせます 国鉄技術研究所の慎重な火災実験で再び桜木町の二の舞を起こさないためだそうです機関車が一人で走ってあっという間に民家へ飛び込みました9月11日朝西武鉄道これ政駅での出来事です民家はめちゃくちゃになりましたが軽傷者2名にとどまったのは不幸中の幸いでした 全員は機関女子の不注意だそうです本州の北の端津軽半島に初めて新しい鉄道津軽線が開通しました12月5日の開通式の日青森駅を出発した宿賀列車は上磯地方を北上しました 全く足を取られ、半年の間雪に閉じ込められてきたこの地方の人々は30年ぶりに願いが叶ったわけですが生まれて初めて汽車を見る子供たちもいますこの日くが列車に同乗した長崎国鉄総裁も終点蟹田駅に到着町は開通祝いのお祭りで大変なにぎわいでした